エンちゃんですトラちゃんですエンちゃんですラスちゃんです4人合わせてヘキちゃん、トラちゃん、エンちゃん、ラスちゃんはい、ということで、えー、ちょっと先ほどね、あのーヘキ、はい、ちゃん、トラちゃんさんの方で大食いの企を撮影してきておりまして、はい、まあ、打ち上げということで、はい、飲み会の動画となっておりますはい、はいはい お願いします。えー、えー、まあ、お二人知ってる方も多いとは思うんですけど、こちら誰って今。ああ、そうですみんな誰っていうところで、はいまあの、えんちゃん。そうですね。<笑>えんちゃん。まあ、炎上ってようじゃないです<笑>も本当にプ チ, プ, チプチの、プチのプチだけの。<笑>おみくんという、あの、はい、お二人の、まあ、カメラとか、はい、ええー、まあ、編集とかを携わってるスタッフの方で、はいまあ。ちょっと苦労は一緒に飲み会に来ております。はい、行きます。はい、えっ、ー、と、ちょっと。 身のない話をして、ダラダラ流すだけなんで、はい、あの、つまんなかったらすぐ動画切ってくださいはははははははいそうす、ねじゃ、とりあえずもう酒飲みましょうかそうです ね, もううすねうすもう、飲みたいです、はい、いや、もうだいぶちょっともう疲れたそうですねなんでカメラ回してるのか、僕のやつけ ど,、ね、けど<笑><笑>確かに<笑>止めたいですか も, ちょっともう止めも止めたい<笑>、はい、早くないですか早いっすよだってしたい話できないっすもん、あったら<笑>まあね<笑>できる範囲の話とね、できない範囲で 例えばね、収、う、益、ん、の話ももう無理じゃないですかあ。もうどうでも入れても全部。あもう入れてくれるんですか、ね。あとは個人判断でカットします。<笑><笑>でも前回の飲み会で思ったんですよ。はい。はい、多分使えない今日って。ああ<笑>確かにね。まあ途中まで頑張りますよね。途中まで頑張りましょうか。はい、はい。はい 本当カメラ回しながらの酒ってクソつまんねいんですよ意外<笑><笑><笑>となんか俺らお得みたいなな、うんて特にそうですけど酒飲めて動画も撮れてラッキーみたいななるほどポジティブで ね, まね、えー、でも、まあ、前回とかも飲んでる時はどっちかってその動画の真面目な話を結構したじゃないですかあー確かに確かに確かにだから僕その今回の飲み会にあたってその皆さんがどうその動画を作ってるのかと か,、はい、しかもお二人なんか特に もう大先輩なんで、僕からしたらいやいや本当いやいやいやホントにまあ今まで の, その YouTube の活動内容とか、まあ、いろんな話聞けたらなと思ってるんですけど僕も別に後からなんですけど、はい、YouTube だけじゃなくてそれもキーの事務所自体も後輩なんであーあーそう か, そうかあもうお二人なんかもずっとそのコラボとか、まあ、コラボじゃなくて も, もう、はい、でそのキーの方も出てたりとか、はいまあ、いろんな方と一緒に出てると思うんですけど、はい、僕ほぼないんですよ事務所入ってたのが、えー、と今年の1月とかで、はいはい で夏にはなんかまたあの去年なんか戦場パーティーだったじゃないですか。ああありました あ, ありましたありましたね。皆さんにちょっとご挨拶できる機会もあるかなと思ったんですけど。はい。またちょっと話一回。飲みたい。飲みたい。飲みたい。よろしたお願いします。続きます。めっちゃうまいのこれ、はい、今日もおみくんは日本酒。 日本酒行きた い, です、ねはい、いやもう前回早かったから日本酒行くのっ、ね、びっくりしましたよねびっくりしましたよ<笑> 2杯目から行ってましたね<笑>日本酒って言った後にヘリオが「えいいの飲んでる?」みたいな「<笑><笑>日本酒飲みたいけどちょっと抑えて」っ<笑>て先言ってよヘリオは多分日本酒で結構悪用してるんでだから多分本当にそのヘ響の中では<笑> 一緒ぐらいなんか悪いものだ<笑>そういう認識ある。一<笑>応気を付けて。そうそうそうそうそう。気を付けて。違法なんじゃないかっていうそれを二杯目から言ったんで、<笑>おいこいつヤバいだろっていう感じ。普<笑>段から飲んでドブロックかなんかあん。大<笑>変<笑><笑>ですけど。<笑><笑>ちょっとなんかね、日本酒でいいイメージが多分あんまないんですよね。<笑>日本酒で失敗することが多い、うん。前回も酒の話しましたけど。<笑>はい お二人からは、その酒でこう面白かった話を聞いてたんですけど、ゆ、うん、きさん、はい、酒の失敗だしけなと。確かにね。失敗談のみみたいな。懺悔。懺悔会です。<笑>ですね、<笑>まあ、全然、ね、あの僕の動画なんで、そのあたり今日出してもらって。ああ、確かに、確かに。はい、失敗談ね。失敗談ですか。でも、もう切れないもんね。酒の失敗。<笑>酒の失敗ですか。確かにな。ええー。 カカタタタパパが始ままったらスタートってことでですすすよねねねああそうはあります、ね、<笑>あなんかあれですね、一回、その僕がね、シェアハウス、昔住んでたんですよ。仲間屋の別のシェアハウス住んでて、その時に、はいはい、もうほぼ2回目ぐらいにあったぐらいのマホトとか、十0日親もいた、はいはいはいはい、とか、そういう人たちが集まったんですよ、そのシェアハウス。で、そのシェアハウスはもう別に YouTuber のシェアハウスじゃなくて、うん、普通の人がいっぱい住んでるシェアハウスにたまたま集まって。はいはい<笑> もう今だとすごいメンバーじゃないですか。東海オンエアとかマホトとか言ってでみんな飲むみたいな。はいはい、でも飲んでたんですけどやっぱ営業もやっぱ緊張してなのか、はい、やっぱ結構飲んじゃって。ななるほどでまあそれこそ三四年ま五、あ、年ぐらい前だ なんでもやっぱ肥料 も, もバチバチとがってるしなぜ、はいはい、か知んないですけどまあちょっとなんかこう上がってるなっていう感じは横から見てなんか上がってるなっていうのあったんですよで嫌な予感はしてたんですよ、はいはい、でそれでちょっとなんか口調が荒くなってきたんですよあ怖いなと思って<笑><笑>でも肥料の場合その他の人に迷惑かけるとかそういう心配はあんまないですよ な、う、な、ん、なぜなら、酔ってても人見知りないんですよ結構そう そ, のは そ, うですそうそうそ う, そう、はい、酔ってもあんま他の人に絡むことはないですよ、はいはい、だから酔ってこ う, ってこうやった時に知り合いがいた時にそいつに来るみたいな<笑>で俺しかいないですよその時ヤバ<笑>いと思ってそしたらなんかその最悪のことに真琴とかた誰かが行ったんですけど煽ったんですよ<笑>、まあ、ちょっと言い合いになった時哲也とかが「あ2人喧嘩しろよ」みたいな。 マジやべえやべえやべえ<笑>マジやばいってさ今の駅はそんなふうにやばいって言ってやりますかみたいなホンにそんな感じなんですよただの喧嘩になる<笑>ただの喧嘩になると思って<笑>でやめようやめようと思ったら<笑>そっちなんかねブワーっていってきたんですよ<笑>あれもう殴るんじゃない<笑>かもしれない、ね、殴ってで、うん、やべえってきてちょっと止まんないんですよでもうみんなも酔ってるからやれやれみたいな感じでいって<笑>俺マジでやばいって思ってマジでもうボコボコにされると思って リアルに外に出て近くの交番まで駆け込みましたからそしたら交番まで追いかけてくるんですよ、ね、でもそのそうでも本当に交番まで追いかけてきましたからね行きましたね、うんうん、逃げて、うんうん、逃げてきてでなんかそれもちょっと誇らしいんですよね交番まで追い込んだぜみたいな<笑><笑>それぐらい立ち悪かったんであまあもっとおとなしくなりましたけど普段おとなしいので抑えてる分逆にいっちゃうとこはあるんで <笑>ってことはだ、<笑>それ違う方書<笑>ってだからもう書いてるってことだよね<笑>相馬さんは酔っ払っても変わる人なんですよ僕は怖 い,、ね、いや相馬さんは逆逆なんですよめちゃめちゃハッピーなんですよハッピーなの。ハッピーなんですよもう、普段多分人に対してこう好きとか そういうのを言えなくて、めちゃめちゃ褒めるんですよそうです、だから<笑><に>僕<笑>いいやつなんですよただのいいや奴 で, <笑>でもそれが<笑>恥ずかしくて言えないからそうそうそうそう<笑>ずっと言いたいんだけど、<笑>言えないことを<笑>おじさんのツンデレなんですよ<笑><笑><笑>でしかも我慢することも発散することもただのいいやつです。ラ<笑><笑><笑>スカルさんって酔った時どうなるんですか逆 に, かに僕は くそめんどくさいですねそのラーメン屋さんの店主さんとかと、はいはいはい、こう飲む機会が多いんですけど、はいはいはいでまあ、僕も結構ラーメン作るのも好き で,、うん、でそうするとなんかもう永遠にそのお店やってる人と同じ熱量ぐらいで5時間でも6時間でもそのラーメンの話をずっと店主としてると か,、はいはい、だからその好きなものが合っちゃった人と一緒に飲むと、はい、もう。 周りの人がついてくれないぐらいもうも う, もういいじゃんってなるぐらいもう「うん、ええー、詰まって っ, て っ, <笑>いいって」っていな今いいとこで今今熱い話してんのみたいな<笑> あ, あ, あ熱くなるタイプですねそこの空間だけなるほどねちょっと似てるねギュ、うんうん、も結構話しちゃうタイプなんですよ、はいはいでも 多分最悪壁でもいいんですよ話されて、が<笑>へ<笑>そうそうそうそ う, そうですねずっと引っこもってたんで壁、えー、と喋るのは<笑>壁とそんな、ま、にそうそうそう手こないんで す, ですなんかスターウォーズの話とは結構止まんなくなったりするんですけどあ壁 と, 壁とあいやこ<笑>ういう場でこうスターウォーズの話になるんですけど<笑>結局みんな聞かないから多分壁しか聞いてない<笑><そう笑>っていう状況はありますね。そうそうあああですね。あんきも二個ではい、はいはい、お願いしますあんもは アンキもいりますって言ったときに断られたことなくないですか？ないですね。<笑>あれもあアンと無敵ワードで す,、ね、すね。確かになすだって通風ですら断られな い,、ね、<笑><笑>いないです。間違いないです。あンキもって言われたらあーって言いながら間違いないです。この前も撮影の時にヘビョウさんがあやばい。 痛痛いいととかか急にじじめてがるんですよちょっと待って待ってですかとか言っていや絶対やばいですよ<笑>そこまで行ったら見てもらった方がいいですよ、えー、本当に。なんか痛くなって で, <笑>でもそれ分かるんですよ僕も、はい、あの最近深呼吸はない深呼吸はできない深呼吸をするとビリビリってする時とき、まあ、結構ありますよねす昨日ぐらいにちょっと血出てきてちょっと怖いじゃないですか血から血 か,、はい、から出て結構怖いかもなって思ってたじゃないですか、うん で、さっきのちょっとトイレ行ったんですよ。そしたらほんと口からも血出てきて、ちょっと怖い、両方から出てくるのちょっと怖いなっていう。 みんなでて健康してんるんだよ。<笑>なんか健康ってちょっとなんか重いですけどね。なんかテキ<笑>さんの肺の話すごい重すぎるんですよね。みんなまんま重症な姿勢、えー。重症すぎて肺痛い、深呼吸ができない、えー、血を吐いたんよ。<笑>やばいね。みんな重い。い重いね。確か<笑>リスナーさん心配するだけの問題。<笑>お二人も編集携わってる感じなの？あ、うちやってますよ。うんうん、じゃあ本当に撮影編集からスタッフ一丸となって<笑>もうみんなでやってる。そうそうそ う, そうですね。 全員が時間ない感じですよね、僕は結構、あのね、落ちてる料理で、まあ、そ時期によって、できない時もありますね、<笑>はい、僕が起動しに行くみたいな、なんかおみが、わざわざ平行にちまで行って<笑><ぶん><笑>そうそう、鍵持ってるんで、そこで、はい、どうぞっていう<笑>、飲みに行ったりとか、ご飯食いに行ったりとかってなごい あ, ありがとうございます。あー 本当こういう飲み会のときにカメラ回すの嫌で僕、はい、あの話したいことは話せないから、はい、嫌だなと思ったんですけど、回しても話してるからあ、今いいかなと思って、ね、結果、話してますねす、結果変わんないですね、うん、カメラ忘れちゃう、ねうん、なんかね、せっかく飲んでるんだから、うん、なんかお酒の席でしか聞けない話を聞いて流したい。<笑> そうですね、編集中に2度楽しめますから、ね、2度楽しめますこんなん言ってたらみたいなであのそんな選択肢は僕しか持ってないですから<笑><笑>確認とかできない で, すできないです<笑><笑>でもちょっと聞きたいのがんだろう僕ってその YouTube 活動って一人なんですよ、はい、基本的に は, い は, いはいはい、もうお店交渉撮影編集から何からでも一人やってて、うん、まあまあちょっと限界だなと思った時にその案件とかも含めて、うん、まあ、時間がちょっと足らなかったので、うん 事務所に任せたいなと思って信用的に、はいはい、キーさんのところにお話をいろいろ聞いてお願いしたいなと思って入ったんですけど、はいはいはい、基本的にその皆さんはその分担というかみんなで仕事をしてるわけじゃないですか、はいはいはい、その辺り揉めたりとかなんかこうありますよフラストレーション止まったりとかあいつの仕事を任せたよけど、うん、ここがちょっともう少しできないなとかケンしたことあります、ねうん、全然ありますよね全然ありま す,、ねはいりますね、基本的に俺がやってない、うん まヒントの場合、立ち悪いのが、やってないだったら怒れるじゃないですか、やれな い, れないだから、より立ち悪いと思う。<笑><笑>怒れもしない。何<笑><笑>とも言えない、うん、でもそれでもちゃんと言ったほうがいいなとか、例えば、それこそさっきの話じゃないですけど、昨日とかは、僕、結構だから。 あのー、ち血出ちゃったの、ねはいはい、んこの部分だとやばいなって思うので、そうそう<笑>みんなに共有して、ちょっと無理そうだから、これとれここお願いできるとか言うようにしようとは思いましたね、うんうん、なんかちょっとその無理なときはちゃんと言って、うんうん、お願いしようとか、できるときはやりますけども、もちろん。仕事の分担で揉めるっていうよりかは、その言んですか、その方向性の違いで揉めたりとかっていうのはあるんですか、スタッフさ ん, ん も, もちろん 演者スタッフとしての見せ方 や, やり方ってあるじゃないですか、はいはいはいはい、でまあ編集カットも含めて特にやってる側とお肉なんかはあのカメラ回すじゃないですかでこういうカットインしようと思ってこうやって2人でカメラ回すじゃないですかでも2人に任せてみたりとかあの編集した後にここ直しておるって言われたきにいやそこだわった俺が出したい部分なんだよとかでも俺めっちゃ思うんですけどあの動物共同生活の あ相馬さんがワンツーマンだったりする、うんででも僕が付きっきりで長回しでカメラ回してるじゃないですか、うん、あの俺ここのカットめっちゃいいなって思って撮ってるところはちゃんと使ってくれてましたあ合うのかもしれないですね感性が合ってる、はい、かもしれないですね確かにまあそれで言うんだったら何かその例えば何かリアリティとかはみんな好きなんですよね、はいはい、ガチ感というか、はい なんかそういうのをすごい大切にしようみたいなのを多分結構共通意識であるかもしれないですけど、うん、そこで今の流行りとか的に価値観するとやっぱ全体的に効率は悪くなっちゃうのデータ量も多くなるし、うん、そのちょっとしたこう気の緩んだ時が一番面白い瞬間とか、はい、リアルだと来たりするじゃないですか。 そ の, その、ハプニングみたいな<笑> 5分の映像が欲しいために1時間半回さなきゃいけないとかそうそ う, そ, うそれがでも一番正直面白いんだろうなって思うところは結構あるんです、うん、僕は、はいはい、なん多分変化もちょっとあると思うんですよ<笑>そのね撮り続けた中に奇跡が一番面白いじゃん結局んそれが一番いいっていうのはいいんですけどいいす、ね、やっぱ今の時代というよりか、まあ、YouTube にまず合ってないんですよその方はあのーうん、エコですよねそそそうそうそう良そくも悪くも、うん、中堅どころで流行っている方がさ はそのフォーマットのなっ思っけどその一番上の方たちそこのフォーマットじゃないと思ってるんですけど、うん、いらないところが面白い、うん、ああわかる本ってがり神が俺だったシーン以外にも普通僕らがやったらいらないよねっていう映像が面白かったりするじゃないですか、うん、全部がデータになってる人たちがやっぱ なんかまあ才能であったりとかまあもちろん運もあるけどでもただそれを受けるために頑張るっていう感じゃないですかね結局この人たちは無駄なところを省いて会話でこうやって話してて次の部分ってここを切る編集をずっとしてる人はここを切る編集でしか受けなくなっちゃうから。 受けるように、いる部分だけわざと切らないとか、にして、その人たちだからそ、ね、その映像は面白いよねっていう。答えに、導くようにわざと編集してる人たちもいるから。うんはいはいはい、ありますね、でも本当にそれめっちゃわかります。うん、その、結局イメージじゃないですか、はいはいはい、この人たちはこういう編集とか、かそのイメージ付けのためにわざとやってる人たちもいるから。ね、結局めちゃくちゃいいですね。それは結局なんか。うん ついた人たちは技術であって努力なで、うん、そのでキャラじゃないと思う、うんですよそのキャラを作ってるだけであって、うん、そのイメージとかっていうのは技術だと思う、うんですなるほどね、うん、それって結構むずいっすもんねむずいっすだから一応その明日明後日幸せっできる話 じ, じゃなくて、うん、1年とか長いスパンを通して、はい、あこの人たちはこうなんだなって思わせる仕事を、うん、あの受けなくてもしなきゃいけな い,、うん、けなな い, けない浸透させるために、うんうん だからそこをやった人たちやっぱりすごいなって思いますしや確かに例えばなんか上でもそれやってない人とかいるじゃないですか例えばはじめしゃちょーはやってないタイプだと思ナチュラルなもうどちらかというと結構まあなんていうんだろうそのそういう余裕の余暇の部分余分な部分っていうのを過ぎ落としてる珍しいタイプだと思うんで、はい、やっぱ上なのに、はい、例えばひたきんさんとかはその部分が多いとか、はい、水溜りも多いじゃないです か,、はい、だかその人によって違うんですか はじめ社長はあのレベルになってもそういうところ入れないのはなんか員人気質を感じるというか、ここが好きなんですよねだから、本当にうまいなってっと思うんですけど、えーまあ、僕もお会いしたことなくて、全然お仕事もた仕事ないんですけど、はじ、いはい、め社長の畑セカンド、はいはい、あれはやっぱり20分、30分ぐらい、まあ、まあ長い尺を使って、やらしい話ですよ、はい、でもあのお仕事して楽しませるために収益を得る。はいはいはい、ここで得てで ボンちゃんはもう、ぶっちゃけ、好きなことをしたいからやってるから、今、こういう時代で、10分以上の動画とか、中の広告を挟めるものにしてますけど、みんな、そこをしないで、したいことができるために、サブチャンで、スタッフさんとかも困らないように、お金をちゃんとお給料が払えるように、あそこでうまくやってるから、メインで好きなことをずっとやり続けてるわけで。やり方がうまい 結局やっぱり そ, のそこは腕だし、ね、武器だからびっくりしませんでしたそっちもできるのって思いましたおおお<笑>面白よねええ<笑>こ長回してこんな面白いの<笑>そうそうそ う, そうこれできる人なんだっていう<笑>やっぱすげえなトップの人はできるけどやんないんだなって個人をその武器にしてる人がすごいな僕の世の中で今売れてる人の中で個人的に、まあ、好きなのもあるんですけど、うん、その個人 が武器になってるトトッップオブトップがこのダクトさんだと思ってますよであの人に出たら絶対番組飛ばさないし録画しちゃうし今 YouTube もやってますけど見ちゃうし人としてのポテンシャルを高すぎる人ってやっぱ見ちゃうんですよねょ正直。 そのないコンテンツ自体がつまんなかったとしても、見たいって思う魅力がある人ってやっぱりいらっしゃる、また最さんとかもフォローしちゃいますもんね、g a c k さんとか、うん、かローランドさんとか見ちゃう、ちゃう見ちゃいますよね、<笑>ローランドの朝食とか見ちゃいますもんね、<笑>カルボナーラ作るのみたいな、朝正直<笑><笑><笑>、僕なんかは、もちろんその、の食べてる姿とかは、人よりはなんかどうにかするすべを持ってると思うんですよ、量も食べれるし。 ただそこを抜いたときにただのおっさんなんですよ。昔はめっちゃ嘘。だから僕らもそこ悩んでるんですよ、うんうんうん。だからこの動画がじゃいくつ伸びるのって話なんですよ。そ、はいね、<笑>そんな関係ないですよ。な関係ない。れ こ, れこれが答えじゃないですか。まさに個人の答えですよ、うん。そのおっさんかけるおっさんの個人の答えがこ出てると思うんですよ。多分、うん。しかも大振もしてないし、<笑>そうそうそう僕大グルチャでなのに一本も写真とか撮ってない。<笑><笑> インサートも何も持ってないし俺インサートもっと撮んのかなと思ったんですよ<笑> こ, のこのシーンとかえだからもう撮影場に言ったじゃないですかもう今日は無理だよって<笑><笑>このネクストステージ見た時にコメント欄とかもちょっと見るんですよその時にすごい的確なことが書いてあってその重さは個性はある、うん、でも魅力がな い, いなて、ね、うてあでも簡単に言うと光はか光の過去を知りたいと思うけど他の3人の過去を知りたいと思わないんだよね それがすごいなんか僕の中で響いて、その魅力っていうところ、ヒカルってやっぱ人気じゃないですか、うん、400万人くらいしやすいって、うんまあ、結構思ってたっていうと、やっぱお金使うとか、喋れるっていうのがあると思うんですけど、もちろんでも芸人さんだってもっと喋れる人だっているわけじゃないですか、うんで、かっこいい人だってもっといるわけじゃないですか、お金使う人だってザ田社長とかもっているわけじゃないですか、うん、でも彼が人気っていうのは、やっぱその魅力があるとは思う、うんですよ。その魅力って、うん 難しくないっすか<笑>人間性というか人間的な魅力僕はその同性なのでひかさんなの特に、はいはいはい、そのなんていうんですかね皆女性の方がわーってなるようなそのアイドル性とかっていう魅力は僕は分からな い,、はいは い, はいはい、正直ただでも、うん、40分とか50分とか長回しの動画を見ちゃうんですよ、うん、やっぱうもう結なんかそうん、つまんなくてもいいと思、うん、もうあの人の人話を聞いて 自分の話、人をいじる話、人が話した話を聞く話、うん、<笑>もう全部面白くて、うん、あれ、なんなんですかねいや、俺、そうなんですよ、あれ、なんなのかなって思うと、年とかだけじゃなくて、うん。やっぱりどれだけ自分を磨くかとか、うん ひかだったらしんすけさんが好きだからその方向にやっぱ研いでいってると思うしうやっぱ自分が好きな方向にどれだけ研いでいくかによってやっぱ魅力出るんだなっていうの今ちょっとラスカラさんと話しててちょっとそう見えて同い年ですよ そ, そうでしょ<笑>だから別に今からでも遅くなくてなんか自分の赴く方向に研ぐっていうのはすごい大事かもしれないなって思って。 まあ、そこの上でどこ行くかっていうのはわかんないですけど、うん、例えば行、うん、き続けるのってきついので多分ヘキョ知ってると思うんです多分ヘキョは昔何か歯桜やってた時とかって、はいはいはい、僕の見た感じではやっぱその野生爆弾のクッキーとかがすごい好きだったと思うんですよ、はいはい、昔だからそれに結構寄りつつも自分を出しつつもみたいな、うん、ある程度モデルがあったと思うんですよで結構キャラ立ってたと思うんですけど、うん、やっぱりそれ続けるのってっすごいきついじゃんそれ続けるのって 壊れちゃうと思うしかもう大元はいい人じゃないですそうそうそ う, そ う, そ う, そう余計にその二面性というか<笑>そう光ってプライベートでもうずっとあれなんですよでそれが俺はもう生まれた時から光を知ってるわけじゃないんで、うん、その出てきてから光を見てるわけじゃないんで分かんないですけどずっとあれなんで多分、うん、もうずっと自分を洗脳してるんですよ苦じゃない苦じゃないようにもうしてるんですよ、うん、それができない限りやっぱキャラって目につかないじゃないですか、うんうん だからそこまでこう自分を溶け続けられるかっていうのが結構テーマになるのかなっていう、ね。俺も結構普段真面目なんですよ正直。いや僕もあれですねあの普段こう食べない実は食べないっていうそのビジネス用語で食べないですよ。<笑>ビジネスとかでもない<笑>食べれてはいる。えっとビジネスでも<笑>あの食べれちゃうっていいんですよ。普通ビジネスでも食べれないんですよ。普段こんぐらいしか つ, つ ま, まないんで。<笑> <笑><笑>今もう今普通の成人ですよ食べてないぞね。エダモンベト銀南と刺身三切れぐらい。<笑><笑>全然もう食べれるのもおかしい<笑><全然>。<笑>そうなんです、ね。<笑>そうだそとうそう<笑>まあ人生として<笑>もうユーチューバーさんってやっぱなんなんですかね<笑>ドロいい意味でドロップアップしてしいないんで<笑>その人生勉強はすごいできると<笑>どのジャンルでも。 お会いしてお話をすると僕の感性ではないところのなんかすごいところにいたりとか、うん、だからでも本当にそういう話はそう聞け今日は本当にそ う, そういう話を聞きたいなと思ってこ う, こういう会をしてたのでホんトにかちょっと学びをもらいました、ねえー、<笑><笑><笑>さっき言ったんですけどラスカルさんがいの話とコラボしたことない、はい、っていうのが結構びっくりですねです僕はどっっちかっていうと、うん コラボするようなあたって双方、うん、の, のメイトがないと意味がないと思ってるんですよだからそうないと思ってるししかも同じことをしても視聴者さんに申し訳ないと思うから、うん、なんか向こうで大食いやってこっち大食いやっても意味ない基本的には全、まあ、編こういに分けても意味ないし別企画でやっても意味がないと僕は思ってるんですよで 断ったんですずっと僕はその大食いからコンテンツがないから断ってたんですけど最近その酒を飲む動画とかいろいろ始め始めてやっとそのお願いできるかなって思っ て, て最近はコラボとかをやり始めたんですけど他の方とかはいろんな方とコラボして。うん じゃあ、後編は向こうでとか、前編はこっちとかやってますけど、すげえ失礼じゃないですか、見に来てるから人に、それって、そのお願いする方も失礼だと思うんですよあの向こうは大食いやってないから、大食いやったら僕らの人に入る、それは分かる、でも、大食いやってる人たちからしたら、こっちの導入がないわけじゃないですか、いつもと同じことしかしてないから、それでコラボって失礼だと思うし、逆に、その先方さんのように、 まあ、コミュニティ系の人だったらコミュニティのネタを全編公演にしたら逆に僕らが知っるらしいだから相手の土俵をこっちでやってっていうやつじゃないとせやと思ってるからだからコラボしましょうって言われたら大食いはもう先方さんもうコラボ相手に任せるんですよなるほどね僕の方でらなくていいですって話をんで基本的にはで逆に僕が普段やらないような あの相手の知れることをこっちのチャンネルでやらせてもらえませんかと、で今回もあの飲み会の話をさせてもらっているので、コラボって仕事でお願いしてるんだから、なんかその、ノリでとか、そういうのはよくないと思う絶対嫌だし、やりたくないし、やってもらいたくない、失礼だからね、だから、何件もいろんな人も断ってる。 かへーだから別日とか、あと大食いじゃなくて、早食いに、じゃあ僕の方はさしてもらいますとか、もう少しう企画が分けられれば、じゃあお願いします、って言ってますけど、なんかもう純粋に大食いと大食いでやってみたいなのは、意味がない、うなん す, ね、すごい説得力があ る, くるから。かかりりまます、すめっちゃ分かります2人とも もう、やっぱ新入社員の顔してて<笑><笑>、そうですね、う背筋ピンっ て, るっていいう、ねうん、確かに、<笑><笑>俺もうこのうちメモして始めるんじゃないかな<笑>で、そうなってくると、やっぱじゃあ次<笑>、キーでコラボしたい人とかって、次は、だからでも、なんていうんですかね、僕以外のジャンルでやってる人は、基本的に全員やりたいです、やっぱり僕の土俵ってない人とやりた い, <笑>あ、はい、は, いはい。 違うショート大食いとか食じゃない人と一緒にやりたいなとは思います、はいはいはい、でもなんか本当にそので武器が違うければいくらでもやれる企画っていうのは面白いのでいっぱい出れるんでなんか僕なんかももともと動画で話せなかったんですよ、はいはいはいはい、基本的には食べてる間もた話さないしこの見た目なんでやっぱ会う人会う人怖い人だと思ったって言われたんですずっと、はいはいはいはい、最近の動画では話すようになって、はいはいはい あのどういう人なのかっていうのもだんだん出てきたので、えー、やっとそれをコラボしたいですっていうお話も増えてきて、忙してていいずっと怖い人だと思ってましたとか、よく割れるし<笑>やっぱり炎上残ってますしね、いまだにやっぱり、過去やったことって、もう一生消えないのえで、炎上することって結構あるんですか僕らはありますね、なんか。 昔ほら、なんか目覚ましテレビとかで、はいはい、取り上げられたこともあるんですけど、うんうんうんうん、そういうのっていうのはやっぱずっと一生多分言われると思いますし、うん、今後もずっと残っていくと思うんですよ、うんうんまあ、それはまあしょうがないと思いますし、ねうんまあ、しょうがないっつってやっぱ同じことをやるわけじゃなくてやっぱそこ反省してで、まあ二度と同じことはしないけどすごい自分も受け入れつつこういうことばをねあの YouTube でこういうの学びましたねちょっこと言った方がいいんだろうなって。 反省するときはこういうコメント言うんだろうなっていうのもあるし で, でもでも本当それが反省じゃないですかやっぱ一生残っていくんで絶対に過去やったこと絶対消えないんであれですねめっちゃ真面目っすね<笑>めっちゃ真面目っすよ、ね<笑>ね<笑>ね、<笑>一番コンプラ気にしますよこの二人本当がホントに俺めっちゃ考えますからねやっぱ。 えーまあ、そうあんまり、ね、あ, あれですけどやっぱ動画の再生回数とか落ちるんじゃないですか、うん、今現件な、うんうん、でもやっぱ僕らもやっぱ再生回数落ちると、うん、やっぱこう不安になるじゃないですか、うん、っ YouTuber ですごいっうん、マジかみたいな<笑>そんなことあるみたいなまあでもやっぱそこで守りに入った人って大体見てたら 落ちるなって落ちます、ねはいはいはい、そこで攻めないやつって僕大体落ちてるなってな ん, なんか、あ、やばい、どうしようちょっとなんか、なんかしたほうがいいかなってあ、とか、とりあえずちょっと今まで伸びた企画やってみようとかそうそうあと休止しますとか一、はいはい、回見なくなっちゃうともう次見ないんですよねそうそ う, やっぱあそうそうそ う, そうやっぱずっとやり続けるしかないそうそうそ う, そう、ね、だからもう、なんでもいいからこうやってやってうん、もうずっとやっても や, やってや逆に攻めるみたいな<笑>やるしかないかなっていうのはも思いますけどね でも、この話、さっきの p ー以外、全部カットして、ペロップもなしで。もう、ダガダ流してもいいぐらい、熱い話してた、本当に。すげえいい話をしてると思うんですよ<笑>、まあ、だから、今ユーチューブ専門学校とかあるじゃないですか、はいはい、そこに通うよりは、だいぶいいじゃん。だいぶ、だいぶ教材だったから<笑><笑>た僕も最初本当に。人気がない時っていうか、もう、まあ、今も人気あるじゃないですけど。その視聴回数が全然取れなかったりとかって、まあ僕、そこ。 すごい差なったんですよ、はい。手取りがそんな高くないじゃないですか。もちろん、会社員なんで。え、パンなくて。っていうのも、カメラも、まあ、機材もそうですし、飲食費って、まあ、僕絶対ほぼ払って、お店が絶対受け取れませんみたいなことじゃない限りは、いいですよって言われても絶対払う。チャレンジとかでも絶対払うんですよ。で、その時は10人前とか20人前ぐらいで来るわけですか。で、まあ、1人前1000円ぐらいで換算として、毎日1万円以上かかる。飲食費上げる。 交通費もオフトだったりとかして車以上なんで高速代とか含めるとその移動視察費とだけで30万ぐらいかかるカメラ機材もあってって考えた時にやっぱ月本当に560ぐらいは余裕で、はいはい、やっぱ当時は全然もっと低かったんですよで YouTube の収益合わせてももっと低くな だからもうずっと借金して借金してあこも行ってなんだかどええーっ、えー、300万ぐらい借金したんですえー、えー、いや今は返し終わりましたけどでもなんかそのなんだろうないところからいるのでその初期投資は当たり前であってなんか今身近であるもので適当に済ませちゃおうっていう人たちはやっぱ僕は無理だと思うんだって、うん、ですよもでちょっと最先端落ちたらやめちゃうしすぐそういう人たち で, で僕なんかでも変な話 本当にハイの陣ですよねあのー、やめようかなって思っても借金からやめられないしどうにかしてやってなきゃとかっていう気持ちもあるし、やっぱりそれは大事っすね、うん、だからその、もう引けない状態を作るっていうのは必要なことだと僕は思うんでめっちゃいいと思います、うん、い, やいいと思いますっていうか、まあ、僕らはもうだからそうなんですよ、ね、やっぱ あの大学中退してで、うん、要は就職もしなくて、はいはい、社会的にはもうほぼ死んでる状態で、うん、もう YouTube 当てないと何も食べれないよねって、はいうなんですよ<笑>もうでその状態だからもうやるしかないってい う,、うん、もうだからもうコラボで も, もうしがみついてでもしてもらうとか、はい、うしがみついてでも爪痕残すとかが今なんとなくこう言ってて、うん、でやっぱそのこの前。 大阪行って思い出したんだけどやっぱそういう気持ちが今足りてないなって思ったんですよやこのしがみついててもとかやっぱさっき言った通りやっぱその何かしらリスクしょうがないとやっぱりつかめないじゃないですか今厳しい状況からだからそこがすごい弱くなってるというかそのそこの筋肉がすごい鈍ってるなって思っててやっぱきつい時こそ動かさないと攻めないとっていうのすごいあの前、ね、西成行ったんですけどやっぱそこですごい僕は思いました <笑><笑><笑>はい、ということでね、えっと、はいはい、まあ、いろいろ今日お話をしまして、まあ、深い話から、浅い話から、まあ、ピーな話まで。<笑>まあ、ちょっといろいろ聞いたんですけど、編集しない限りは、もう、どこまで使うか分かんないの。そではい、ねはい、<笑>あの、お二人には確認なしで動画を上げさせていただきます。<笑>それはすごいドキドキしてるし。ス<笑>全然いいっす。<笑><笑>えっと、まだ今日ね、ええー、七時なんですけど、これからね。 えっと、P の話ばっかりで本気で飲みたいんで<笑>このあたりで動画を終了したいと思います、はい、はい、ということで、えっと、今日た。ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたぜひねあのこの動画だけではなくて、はい、今回、えっと、お昼にへちちゃんとラちゃんさんの方で大食いの曲も撮っておりますので、はい、概要欄に記載下あは UR ページ見、うん、<笑>えないじゃあお見にてあげて 概要欄の記載の URL まで<笑>そこからね飛んでください<笑><笑>、はい、ということで、えー、本日もご視聴ありがとうございましたありがとうございましたまた、えー、次の動画でお会いしましょう、はい、じゃねーじゃねーじゃ